皆さん、ようこそアジャックスオンライン11へ。えー、私は、えー、NBDC 事業推進部の美濃和と申します。本日の司会を務めさせていただきます、えー。最初にちょっと講習会自体のご案内とそれから NBDC の紹介を少しさせていただきます。えー、とこちらが今年度の5回シリーズ。 えー、今回は1回は目のの番上オンンライですねまず、えー、講習会資料の置き場なんですけどもすでにご案内させていただいておりますけれども申し込みをして い, ていただいたサイトですねそれの今あの中ほどに GitHub のリンクがありますでそこを開いていただくと右側のようなページになっていて各講師の方の、えー、フォルダの下にですね、えー、それぞれ資料があのそのまま出てる場合もありますし、えー、PDF が貼られてる場合もありますのでご参照ください。 でえー、と今回は今ご紹介したこのちょっとイントロ部分の短い資料も掲載していますのであとで気になる情報があったら参照していただければと思います、えー、と科学技術振興機構という中に NBDC 提供推進がありますけれども、えー、の JSP の計画の中にです、ね、研究開発成果の最大化を達成するための措置というのが書かれておりまして、えー、ライフサイエンスデータベース統合の推進とかです、ね、ライフサイエンス研究開発全体の活性化に貢献 とかですね。ええー、とするために、えー、研究開発成果が広く、あの研究者コミュニティで共有を活用されるための活動をするということが挙げられています。で、この研究者コミュニティでの共有っていうのが、最近ではオープンサイエンスという言葉で語られるようになってきました。 でここでちょっとオープンサイエンスというあのことについて説明、ね、少しだけお説明すると、ですね、えーと、まず論文についてオープンアクセスという言葉、よくあの聞かれた方もいるかと思うんですけれども、えー、その他にもオープンにしていく対象、オープンにしていくべき対象として、オープンデータ、それからオープンソースといったものがあります。で特にあの NBDC では、このデータに対する活動をしているということになります。 えー、とこのほか下の方にです、ね、えう、ー、にオープンメソドロジーとか、えー、もありますし最近はそのレビュープロセスですねそういったところもあーオープンにしていこうというような流れになっています、えー、とではそもそもあのデータを共有する意義って何なんだろうということをちょっと考えてみたいんですけれども、まあ、科学の世界では本来データは第三者と共有するもの。 でその意味としては、えー、再現性や透明性、まあ、これは論文の根拠となるデータは公開すべきであるという考え方ですね、でそれからまた、まあ、公開されているデータに基づいて再利用とか新技術の開発に役立つといった意味があります。 でそもそも、えー、公的なお金、まあ、税金を投じて得たデータというのはみんなのもの、公共の財産であるという考え方から、えー、と公共のプロジェクトの成果、広く共有すべきという考え方が一般的なものになってきています。で、この考え方は、えー、日本においても、えー、統合イノベーション戦略会議という、ちょっとしたかみそうですけれども、の文書 に,、えー、によっても公表をされています。じゃあ、共有するということはどういうことか。 ということなんですけれども、それについては2011年頃から研究者コミュニティの側からもどういったことかということを考えようというような動きがありましたで、それで出てきたのがこのフェア原則というものです。でフェア r というのはそこに書いてある Findable, Accessible, Interoperable, Reusable という言葉の頭文字を取ったものなんですけれども、えっと、NBDC のサイトでは一番下の方にありますような。あの フェアに関するフェア原則に関するいろんな記事を掲載しています。で後ほど田村先生も少しご紹介いただけるということなので、えっと、私としてはこの辺で、えー、終わりにしますけれどもフェアについてお考えいただければなというふうに思います。 でそれで NBDC 事業推進、JST の事業部の一つですけれども、の活動については、まあ、データの共有と統合に向けた、あの性化データベースに関するいろんな日本の中核機関として、まあ、広くつなげて使うというようなことをキーワードに、さまざまな活動をしています。 で皆さんに本日参加いただいているこのアジャックス講習会ですね、まあ、これもデータベースを利用する際に役立つ情報を届けるという意味合いと、それからまあ私たちの活動の成果を知っていただくということで、開催している、そういった活動になります。でじゃあ、NBDC ではどういう活動をしているかというと、ですね、まあ、欧米のように一つの大きなセンターとしてデータを集約するというのがなかなか難しいので、えっと、いわばこう連邦型の統合データベース。 それを実現するための柱が2つありまして、えっと、下の方ですね。下 の, 方の部分では生命科学のさまざまな分野や解析手法に対応するため、多くの専門家の先生方に分野ごとのデータをまとめていただくということをお願いしていて、現在8つのデータベース構築がえっと進行中です。 で上の部分では、まあ、そのように分散されたデータベース、あたかも一つの大きなデータベースであるかのように扱える、そういった技術開発を、ライフサインス統合データベースセンターと共同研究という形で実施しています。でちなみに、このライフサインス統合データベースセンター、DBCLS といいますけれども、この講習会を一緒に主催をしています。でまたあの、NBDC ではいくつかのデータベース関連のサービスを。あの 提供していますけれども、それらは事業の開始に先んじて、実施された調査に基づいて、えー、います。 でその調査の中で生命科学分野のデータベースについて、えー、要望が大きく3つにまとめられていまして、えー、とここに書いてある、えーと、どんなデータベースがどこにあるのかとか、複数のデータベースを横断的に検索したい、からデータセットを自分で取得して、えー、自分で自由に解析したいというようなことがありまして、それに対する対応するサービスをこのようにこうあの公開して提供しています。 でえー、とこれらのサービスというのはき今日は詳しくはしません、昨年度の1回目の AJAX でもご紹介していますので、ご興味のある方はこちらのリンク、一番下にありますけど、リンクをご覧いいただければと思いますでこれらのサービスを含めて、ですね、まあ、あの各分野でまとめていただいたデータベースなどは、すべて NBDC のウェブサイトからたどることができます。 えー、NBC で検索すればトップページはこうすぐに使ってくると思いますしそこからサービスというリンクをたどっていただいてデータベース利用者というのを選んでいただくとあの基本的には利用者向けのサービス一覧が出てきますあの登録とかも何もいらないものはほとんどですのでぜひご使いいただければというふうに思いますで、数あるサービスの中からですねあのどんな方にもきっと役立つかなと思うので一つだけご紹介をさせていただきたいと思います ご存知の方も多いと思いますが統合テレビというものですデータベースや Web ツールの使い方との動画が2000本以上ありましてこの講習会の動画が公開されますし過去の動画も見られますでツール名などから検索もできますしスキル別コースもありますランキングからみんなが ど, どんな動画を見てるかういうようなことも分かりますで中にはこうイラスト右側の方にありますけどイラストもありますしクレジットさえ表記していただければ基本的にどんな使い方も あのオッケーなので、ぜひ使ってみてください。リクエストも受け付けています。では、本日のあのメニューに入っていきたいと思います。